お前には細かい攻撃をちまちま当てても意味がね。それで一撃だ一撃で消しとくようなでけえのは一発ぶちかますそれは何の真似だいどうした冬美 <笑>いえ違うんですちょっとスタズさんの技にびっくりしただけで。<笑> ありがとうございます、先輩。えおかげで俺は、スーパーと変態にエボリューションできました。はぁスーパーと変態の力、見せてやる